先ほどご紹介していただきました筑波市より参りましたキリキリマイと申します炎天下というオリジナル曲を演舞させていただきます花火大会をモチーフとした曲全力で踊りたいと思いますお手拍子お心拍子のほどよろしくお願いいたしますそれでは参ります踊り子気をつけお客様に礼 魂ここに咲く、鼓動高まる今宵の祭り、始まりを告げる鳴子るの響き。 Thank、you 啊。 見てくださったお客様に最高の笑顔でね。